ワリエワが、ロシアで、最も人気のあるアスリート、に選出、ドーピング疑惑どこ吹く風。フィギュアスケート女子で、北京五輪代表のカミラ・ワリエワ、16、が、ロシア国営世論調査会社による大規模調査で、最も人気のあるアスリート、に選出された。同国国営の、全ロシア世論調査センター、ブサイオム、は、今年度のアスリートに関する調査を実施。 ワリエワが投票数全体の 7% を獲得して1位に輝いた。2位は五輪で3度優勝したクロスカントリーのアレクサンドル・ボルシュノフ。3位がベイプロホッケーリーグ、NHL のスターであるアレクサンドル・オベチキンが3位となった。その後にフィギュアスケートの北京五輪ロシア代表でワリエワの同僚だったアンナ・セルバコワやアレクサンドラ・トルソワが続いた。 同国の国営通信社、パス通信は、この結果を受けて、ロシア人はフィギュアスケート選手を支持する傾向がある、と指摘。過去の同じ調査では、フィギュアスケート界で皇帝と称されるレジェンドのエフゲニー・プルシェンコ氏が4度にわたって1位を獲得。ロシアでのフィギュアスケート選手が絶大な人気を得ている状況が浮き彫りになっている。 一方で、A メディア、インサイド・ザ・ゲームズは、北京冬季五輪の前にドーピング陽性反応を示した後、現在4年間の出場停止に直面しているが、ロシアで最も人気のあるアスリートに選ばれた、と皮肉たっぷりに報道。ロシアではドーピング問題がアスリートのイメージに影響することはないのか、興味深い結果になったと言えそうだ。東スポウェブ。 確かに、ワリエワの演技は神が勝っている。誰も彼女には敵はないレベル。まあ、ドーピングなしで、どこまでやれるのか見てみたい。モスクワの女子フィギュアチームは、全員、が小さい頃からドーピングで鍛えられているくらいのモラルなので、ロシア選手でドーピングなしは考えられない話ではある。ロシアで人気とかどうでもいい。どうせ戦争賛成派のプルシェンコも人気なんでしょ